この度、この「野菜の日チャンネル」でご紹介しているパンのレシピ本ができました。今日はこのパンのレシピ本のポイントをですね、説明していきたいと思います。よかったら最後までお付き合いください。まず、この本は「野菜の日チャンネル」で紹介してきたタッパで作るこねないパンのレシピをわかりやすくまとめたレシピ本です。 動画では分かりにくかった部分を詳しく解説していますし動画では解説していなかったパンの生地の種類を分けて説明していますので初めてパン作りをする方や今まで動画を見ながらメモを取ってくださった方にもきっとお役に立つと思います5種類の生地から25品のパンが作れるようになっています 例えば最初のゆしなしのシンプルなパンはこのような感じで4ページにわたって工程に沿って写真とコメントを細かく入れていますので作りながら今どの工程なのかをその都度確認していただけると思いますそして出来上がりの写真の下におおよその時間の目安を載せていただきました この時間については YouTube の動画の中であまりはっきりと言ってこなかったんですが、それは作る季節や環境や設備などで発酵時間にかなり差が出るということと、発酵の見極めに慣れていない時に時間を頼りにしてしまうと発酵不足になりやすいからなんですね。 でもこの本では一次発酵は湯煎の方法をご紹介していますし2倍3倍といった発酵後の大きさの目安も示していますので今回工程ごとにかかる時間の目安を入れてさらに作りやすくなりました材料や道具型などの説明も詳しく載せていますし皆さんが気になっていた新しい食パン型を使う時のから焼きの方法も載せています 特におすすめなのはこの Q&A のページです。これは動画を見てコメントをいただく中で特に多かった質問とその回答を4ページにわたって載せています。生地作りから発酵の疑問、オーブンの疑問、失敗例なども載せています。パン作りの中で疑問に思うことがあったらページを開いていただければ何らかの答えが見つかると思います。 そして何と言っても文字を大きめにして見やすくしていただきました。写真のコメントなどは小さい部分はありますが、吹き出しでポイントを追加したり、所々に現れる猫ちゃんのイラストがアドバイスをしてくれています。ぜひこの本をお手元に置いて基本的なパン作りの練習をしていただき、そして新しい動画をまた試してみてください。 皆さんのパン作りがもっと楽しくなるようにこれからもわかりやすくて美味しいパンのレシピをお届けしますはい今回はこのマニブックスさんから出版されたパンのレシピ本お家で本格パン焼けましたについて解説させていただきました全国の書店やネット書店でご購入いただけます海外にお住まいの方や タブレットでご覧になりたい方は電子書籍も出ていますので、ぜひ確認してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。